会場の皆さんこんにちはこんにちは栃木県神奈市から参りました桜吹雪です、えー、4年来られませんでした、えー、2016年大会に、えー、参加してから4年間来られませんでした本当懐かしく思います今回20回大会開催おめでとうございます<笑>私たちチームもコロナで 影響を受けまして一時解散も考えたこともありましたでも何とか続けられたことは会場にいる皆様のおかげだと思っております今日ここでエムスできることの幸せをかみしめながら一生懸命に演舞したいと思いますどうぞご声援のほどよろしくお願いいたします見ていただくお客様にね。よろしくお願いしますよろしくお願いいたします 空の音に集い。踊れることの喜びをかみしめ、精一杯エペさせていただきます。夢叶う空構え。 <笑>明るい未来が皆様にも訪れるよう大きな夢が叶うように祈りましてこの応援を終了させていただきます。ありがとうございました